今月のフレッシュマンは阿蘇地域振興局土木部にお勤めの男性をご紹介しますよろしくお願いしますよろしくお願いしますではまずお名前と年齢そしてお住まいの地域を教えてください、はいえー、稲葉翔吾と申します、えー、年齢がですね26歳、えー、住んでいるところは宮地です、えー、土木部にお勤めということですがどんなお仕事になるんですか、えっとですね熊本地震でですね あの阿蘇の管内で被災しましたところのあの復興の支援にえー、しております。ということはえっ、ー、とどちらか他県からお越しということなんですね。私はあの三重県からあの災害の派遣でですねあのこちらの方に来ております。いつから阿蘇にお越しなんですか。この年のですね四月からあの参りました。もう期間は決まってるんですか。一応あの一年っていうふうに聞いております。あの今その災害 復旧で、まあ、土木に関することとおっしゃいましたが、まあ、具体的にはあのどういったお仕事を日々されているんでしょうかあの例えばですねあの地震によって崩壊した、まあ、地域や地区ですねそこであの崩壊した土地の、えー、復旧をしておりまして休憩者事業と土石流に対する事業がありましてあの休憩者事業でしたら擁壁を作ったりブロック積みを作ったりしております。 であの土石流に対する施設といいますと砂防堤であったりです、ね、あのそのようなものを作っておるんですけど砂防堰堤等はです、ね、あの崩れた山肌からです、ね、あの土石流が流れてあの人命等 の, です、ね、あ の, 被, 災あの被害がある可能性がありますのであのそちらに対してあの対応できるように砂防堰堤を設置してあの人命等の、えー、守れるように守れるような施設を作っております。 えー、三重県から災害派遣で熊本に来られた方というのは稲葉さんの他にもいらっしゃるんですか？あの実は自分であの五人目なんですけれども今までですねあの何人か、うん、はい出しております。稲葉さんはここには、まあ、どういう形で派遣が決まったんですか？あの立候補してはい来ました。そうですねありがとうございます本当に頼もしいあの派遣というかですね<笑>ありがたい思い出いっぱいですが。えー 実際ですね、熊本、ま、阿蘇地域の被害の様子、目の当たりにされて、どんなことを思われましたかやっぱり来てみるまでは、ですね、テレビで見たりとか、そのね、新聞で見たりとか、いろいろあの情報が入ってきたんですけれども、やっぱり実際、目で見てですねあの、やっぱり被害の状況は大きいなと、感じましたあの。阿蘇の人たち、まあ、触れ合いとかもいろいろあるかもしれませんが、どんな印象ですか、阿蘇地域というか。<笑>そうですね<笑>。 すごくみんなあのよくしてくれてですねただあのちょっと方言がちょっ と, <笑>、はい、ちょっとあの伝わらないことが多くてあの、はい、あの地域の方々にです、ね、あの自分が仕事をする上え で, です、ね、ちょっと説明することがあったりするとちょっと方言であのご迷惑をかけたりしてしまうなと思ったのがちょっと<笑>。 ありましたね。はい。じゃあ地域の皆さん、稲葉さん見かけたらぜひ標準語で話しかけていただければと思います。では少しプライベートなこともお伺いしたいんですが、現在26歳ということで、まあ、結婚願望とかはありますか？もちろんあります。いくつぐらいまでに？にいやもういつでも、はい、<笑>はい。なるほど。じゃあどんな人がタイプですか？そうですね。やっぱり一緒にいてあの落ち着く人がいいですね。 じゃあまあそんな人とまあ阿蘇にお住まいになってもね半年以上経ちますが阿蘇でデートするならどこに行きましょうか。そうですねまだですね詳しくないんですけど例えば大観望でですねあの星空を見たりとかはいいんじゃないかなと思います。ちなみに三重県だったらどこがおすすめなんですか。<笑>三重県はやっぱり伊勢神宮とかですかね。<笑>はい。阿蘇神社もねありますし<笑>ぜひ行っ て, みてくださいはい。ありがとうございます。はい では、えー、最後にお勤めの職場のですね PR をあちらのカメラに向かってお願いします。阿、は、蘇、いえー、地域振興局、えー、公務第2課はですね、あのみんな活気溢れる人たちが多くあの一生懸命頑張っております。えー、そしてあの熊本地震からですね、一日でも復興ができるように み, あのみんなで協力して一生懸命頑張っていきたいと思います。 今月の「フレッシュマン」は三重県から災害派遣で来てくださいました阿蘇地域振興局土木部にお勤めの稲葉さんご紹介しましたでは最後にフレッシュマンのポーズいいですかいきますせーのフレッシュマンさよなら